皆さんこんにちは浅田スクールですこの動画ではこれまで勉強した N3 の文法の例文を復習していきます詳しい説明を見たいときは画面の右下の数字をヒントに説明の動画を探してみてくださいそれではこれまで勉強した文法の例文をもう一度確認してみましょう ドラマを見ているうちに日本語が話せるようになった田中さんが手伝ってくれたおかげで早く終わりました彼は何か言いかけて言ってしまった値段を安くする代わりに数量を増やしていただけますか 納品のの日は私の代わりに佐藤が伺います息子は公園に遊びに行ったきり帰ってこない彼女の応援のおかげで走り切ることができた休みで暇なくせに手伝おうとしない。 涙が出るくらい嬉しい次回こそ合格できるように勉強頑張るぞ「憧れの大学に合格できたどんなに嬉しいことか漢字を覚えたいならたくさん書くことだ」「会議のあと 一緒に食事をすることになっています社内では英語で話すことになっています授業の最中に教室に蜂が入ってきた母はひらがなさえ読むことができません 優勝するためにはこの試合に勝つしかない遅く寝たせいで寝坊してしまった今度の野外フェスはたとえ雨が降っても行われます契約書を見直したところ間違いがあることに気づいた 子供は母親を見た途端泣き出したあの本を見るたびに先生を思い出すデパートに行ったついでに美容院にも行ってきた明日の会議についてお話ししましたっけ部長は 子供っぽいところがある三十分ほど遅れるということです三時半くらいにいらっしゃるということですね大阪というとお好み焼きが有名ですお好み焼きといえば広島だよ 美味しさと言ったら言葉で表現できないプロ野球選手と言っても二軍の新人選手だけどこれから説明する通りに組み立ててくださいお忙しいところをお越しくださりありがとうございます 学生時代に戻れるとしたら何をしたい ?12 時までに終わらないとするとタクシーで帰るしかない家族みんなで行くとすれば飛行機代は6万円になるプログラマーとして働いています どんなに時間がかかるとしても、研究を成功させるぞ。インターネットの情報なんか信じちゃダメよ。展示会は本社1階のショールームにおいて行われます。会場における写真撮影はご遠慮ください。 今日は木村先生に代わって私が授業をしますガソリンに代わる燃料を開発する研究をしている来年の予算に関して話し合いたいと思います今年の夏は去年に比べて雨がたくさん降っています 初めて弾いたにしては上手に弾けたね田中さんの意見に対してどう思いますか目上の人に対してそんな話し方をしてはいけません次男は活発なのに対して長男は静かな性格だ。 先月この町で起きた事件について調べている本日祝日につき休業一人につき一個だけね受験生にとって今が一番大切な時期です現在鳥の侵入によって試合が中断されております どのような対応が最善かは状況によって異なります動物の種類によっては近づかないほうがいいです漢字はたくさん書けば書くほど早く覚えられますサービスが悪いばかりか料理もおいしくない会議では 賛成意見ばかりでなく反対意見も述べられたこのアニメは子供はもちろん大人も楽しめる売り上げを増やすことはもとより無駄な支出も減らそう子どもの頃からの夢なんだから挑戦すべきだと思う。 夢は諦めるべきではないと思う家族とよく相談してから決めるべき問題だと思います10分ほど遅れそうです私が子どもの時は山や川で遊んだものだ最近のゲームはすごいものだ もう10時だ。子供はそろそろ寝るものだ休日をゲームばかりして過ごすものではないうまく話せるように練習しましょう日本人のように上手にできたと褒めてもらえました運転が嫌いなお父さんが送ってくれるわけがない。 来週は月曜日が祝日だから三連休なわけだね一日中ゲームばかりしてたわけじゃないよ重要な会議があるから休むわけにはいかない取引先との食事だから行かないわけにはいかない 値段が安い割には質がいいね。皆さんお疲れ様でした。n3 の試験に合格することを願っています。次回は n2 の動画でお会いしましょう。復習用のスライドが浅田スクールの instagram にありますので、instagram を見ながら復習してみてください。この動画が役に立ったという方は？